ルーパンコレクションは俺がもらうぞなら余計渡せないな解答チェン ジ, チェンジプロの料理人だからな。 答チェンジ めく解答チェンジ 警察官である私のやるべきことはサ<笑>ンゴを<笑>国際警察の権限において実力を保持てる<笑> 警察チェンジ国際警察の権限において実力を行使する警察チェンジ 輝く警察官バトラル<笑>まとめてかかってきな解答チェンジ ま、ず掴むぞルパンレッド<音声>ルー<音声><音声> サトレン2号サトレ ン, トレン警察全体サトレ ン, トレン国際警察の権限において実力を行使する消されたんじゃなく転送されていたということかどっちでも構わん警察チェ 一号パトライ国際警察のの権限においいいて、実力を行使するちょうどいい準備運動だエピフそ選択肢チェンジ 解答戦隊予告する。 あの宝なく、ね、ってないいだな警警警察察察、1号、2号、3号バトライズ国際警察じゃあないけど…実力を行使するってねほらな。 スタートも たったのか1号2号3号パトライズチェ解答 Ta-da!、Yeah.